いいない彼がやっているのは、あれがゲラだと、あのゲラにその後ろに強烈がかえったよとうとを言ってますから、それは絶対認めなくていいらなけれないのそれをつなぎ無理につなげよと、2つのことを違うことを1つにつなげようとしていら、ああいうことだと。 れをるね、これをすとしてるんですよ、ね、それですよ、その、衆議院議会なんか、とっち側に持ってことしてるから、見え見えなく<笑>なった か, か,、ね、か、そういう話なもたから、ね、そ の, もたの か, そのもたから、ね、そんな。<笑> 王道ベースじとかしてただたるみつかりずにお客さんとの違いが分かるので彼が助けようとしてたらお互いが認めた段階で。<笑> <ス><ス>あれは全部文章からばね今の新しいやつが消えてるんですよ。 でそれ自分できれいに整維をしたやつじゃなくて一番古いのができてくる。 で、うん、すねいや、行っちゃうとダメです、ね、時間的に電話してどうぞ。 何を言うかというと、私はそれを言うこ張るしかない。<音声><音声> いやいっちゃうとおかしくなります呼びつけたらいいじゃないですか。ええ どうなんですか、返事は。どうなんですか 即帰を止めてください。